AJ 応援チャンネル MKTV ようこそお越しくださいましたこんばんはーーどうもーーはい、えー、まずですね皆さん今日初めての方もいらっしゃると思うのでこの AJ 応援チャンネルこの MKTV というここのどういう番組なのかっていうことをご説明させていただきますあの MKTV っていうのはここ MK カフェっていうところなんですけどそこをスタジオにして番組観覧を行っています でえっと、ソーシャルメディアのライブ配信番組なんですね芸能人とかスポーツ選手とかアーティストもう本当に数々の実績を持つ方とか夢を追いかけてる人々たちを取り上げて MK のメンバーとか出てる私たちが MC となってテレビでは聞けないようなトークに迫っていてその魅力とか活動とかあとそういったそういそういのを引き出して Facebook ライブ配信を行うものとなっています。 トータルですね3000人から5000人の方々に見られていてこの番組からですねなんとクラウドファンディングで1000万円を超える達成があったりして本当に応援を形にするメディアとして日々配信を行っていますなので今日皆さんが来てくださったそして見てくださってるということは応援を形にしていくものなのでどんどん判断をいただけたら嬉しいなと思っておりますそしてその中の AJ 応援チャンネルというのは えー、オールジャパン応援協会全日本応援協会の中のチア部全日本女子チア部がもう皆さんに日々朝チアをね毎週水曜日にやってるんですけどももうここでも皆さんに朝チアバリの応援を届けたいなそしてみんなと一緒に応援を世の中に広げていきたいと思ってそんな応援を発信していく番組となっております、えー、コメントもどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いします でえー、もちろんんメンバーはは私だけではございません早速、えー、全日本女子チームの今日に B チームが登場しますので大きな拍手でお迎えくださいお呼びしましょう本日のゲスト全日本女子チーム B チーム<笑> Super.